お楽しみください。ネスでネスカフェの高み倍煎柔らかを飲みたいと思います。うん柔らかってなんか優しい味わいってことなのかな。どんな感じなんでしょうね。とりあえず今はこれちょっと見えづらいですけど、こちらが通常版で、ね、すこちらが前回のダークロスのようなクリープを入れたバージョンです。では飲んでいきたいと思います。では飲んだ味の。チャンネル登録よろしくお願いします。 えー、申し訳ないのですがちょっといろいろあってお時間がなくてうーんダークロースというよりも各種ブライトの味をしっかり感じることができますねああブライトのレビューについては前日のダークロースの動画を再高してください香りも味わいも全体的にまろやかな感じでうんよく言えば老若男女誰にでも飲めそう悪く言うと中途半端どっちつかずといったような味でしたねなので この香味ファイゼン単体だとこちらの点数になります、はい、ですが何にでも合うのでこれ単体で飲むというよりはこちらのブライトを入れて飲んだ方がいいかもしれないですねガーフローストと比べるとそれぞれのブライトのまあこの味付けのものに関してはそれぞれの味がより強く引き感じることができて美味しかったです ブライトと合わせることを前提としたネスレとかネスカフェなのかもしれないですねでこの3つにつきましてはどれもこれが特別に合うというのはなかったのでもう完全におのおのお好みで選んでくださいといった感じでしたねちなみに通常版とカロリーカテトだと少々物足りない感じがしましたので代表としてはこの味付けの3種類でどれも全て同じぐらい味を感じることができましたのでもう本当に この動画を見てくださっている皆さんのお好みで決めてくださいといった感じですなんか感じ感じばっかりする申し訳ないんですけどで自分の中ではこのフレーバーを入れるといずれもこちらの点数になりますうーんなのでお好み に, にアレンジしやすいコーヒーとも言えますねちょっと言葉が出てもなかったですけどなので万能選手というか中途半端というか何回も言いますがそういう風なコーヒーという印象です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 お楽しみいただけましたか。私どうですのチャンネル登録、コメント高評価よろしくお願いします。ではまた次回の題目でお会いしましょう。